じゃーんと、と買いました。えっと、ロジクールのトラックボールマウス。これがトラックボールってやつですね。これをくるくる回してカーソルを動かす。ということで、今まで使っていたこれマウスパッドいらないってことで、ポイッ捨てちゃいました。えー、簡単に、えー、できましたね。こ, これを、ちょっとこう刺す、えー。刺す込むだけで。 えー、セットできますので。ここですね。これはこれはこちらに入れるだけです。で、これをひっくり返すと、ここがスイッチですね。オンにしておきます。トラックボ ー, スボールちゃんが裏から見えますね。これをくるくる回るんですね。すごいなぁ。 そして、ここで電池を入れ替えます。電池はですね、だいたい何日 ?180 日入れ替えなくていいらしいです。知りませんけど、<笑>今から使うんで。これね、昨日テレビ見てて、椅子をいろいろ研究して作っている、設計している人間工学の 博士も、これ、パソコンの前、これ置いてありまして、人間工学的にも、やっぱり、認められてるんじゃないでしょうか。なんで小声になるかは知りませんけど。ということで、使いこなせるまで、一しばらくかかるかと思いますが、え頑張ります。これを、 ここで親指でくるくる回すとカーソルが動くっていうことですからね。で、フィットさせて、こう指でフィットさせて、左、右、クイックですね。クリック、クリック。で、上下がこれかな。で、ちょっとあの、指を沿わせるところもついてまして、こ角度がこうなりますので、今までのこう、 よりはこうの方が自然ですよね。手のこうが<笑>。な感じで、ちょっとこれを、で、カーソルを動かすっていうのが今まで慣れてない。今までマウスはこ う, こうやって、こうやってやってましたので、それをこう、これだけでやるっていうのを慣れるのが大変だと聞きましたが、慣れたいと思います。では、ちょっとこれでやってみたいと思います。こうくるくる回すと、 これがくるくる回るんですねくるくるくるくるくるくる選ん で, でさらにこれを親指で回して選択とはあ、今ちなみに、あのー、モデムみたいなのが故障してましてこういう画面になってますとほほうこっちあそうかえっ、ー、とこれを持って。 で、閉じると持ってって、ポチッ。あ、できた。なかなかですな。